の国1945年7月12日アメリカ軍による B29 が落とされ620名の方が亡くなりました今から発表する「よみがえりし」「英語会議よみがえりし宇都宮」では宇都宮で生き残った幼児子供たちの生きる力それらに感銘を受ける女性たちその心を受け継いだ男性たちが立ち上がりそんな中人生は決して甘いものではないとその厳しさそして喜びを表現する来期そして全世代で立ち上がり風 日、波、夕日とともに宇都宮の復興を果たし踊り子で表現いたします。英語会議レ もう会。